皆さん、こんにちは。つくば大学のわらやです。これは、プログラミングチャレンジ第5回。このビデオが、えっ、ー、と、グラフの、えっ、ー、と、まあ、競技プログラミングによくあるグラフ問題についてお話しします。では、と、このビデオで、えっ、ー、と、いくつかの、まあ、簡単な DFS と BFS で解けるグラフ問題についてお話 し, します。まあ、特に、コネクテッドコンポーネンツ、フルードフィデル、トポロジカルソートとバイパチッチチェキの4つの からいについてお話ししますじゃあ、まずコンポネント、えっと、コネクテッドコンポネンツ。これはね、なんか、あの、その、えっと、向きなしのグラフに、えっと、限ります。向きありの場合だと次のビデオについてお話しします。で、えっと、コネクテッドコンポネンツって何かというと、あの、頂点のサブセット C ですね。V、えっと、えっと、セット頂点のセット V のサブセット C で、で、その C のサブセットには、 全ての Vertex i, j がつな、えっと、いでいます。まあ、あの、具体的にこのグラフですね。a から g のグラフの中に3つの Connected コ, コンポネントがあります。a, b, c, d が1つのコンポネントで、e がもう1つのコンポネントと、f, g のもう1つのコンポネントがあります。で、例えば、なんか、まあ、さっそく問題に入ると、あの、Extra Cable、Network N、コンピューターネットワーク N の中で、 えっと、つないでるコンピューターとつないでないコンピューターがあります。ですね。で、えっと、すべてのコンピューターをつなぎたいですが、どれぐらいのケーブルが欲しいかっていう問題です。多分これは練習、今週の練習問題と同じ問題となります。で、えっと、まあ、あの、これの回答の結果は、えっと、まあ、コンポ、コネクテッドコンポネントカウントして、で、あと、コネクテッドコンポネントの数が C であれば、この課題の 答えが c-1 ナスとなります。では、これは、この後、どう実装されますかですね。あの、これを実装するには、まず、Connected Component を見つかるには、まあ、ただ、えっと、DFS か BFS をやって、で、Visited、なんか、あと、訪問された頂点をべて同じ Connected Component にあります。で、えっと、まだ、 頂点が残ってるなら、それをもう一度と他の頂点から BFS、DFS を始めて、で、次の ConnectedComponent をマークします。で、次、次ということですね。まあ、つまりあの、訪問された線があって、で、す、え、べ、ー、ての頂点をループします。でと、訪問していない場合だと DFS をやります。で、その時にケーブルを追加します。 で、DFS、えっと、あと、訪問された場合だと、まあ、もう一度 DFS 必要なくて、ループを進むだけです。で、これは最後はマイナス1が必要ですよね。ここは、なんか、コネクテッドコンポネントの数を数えてるからです。じゃあ、コネクテッドコンポネントでよく関係があるのは、フルードフィールです。フルードフィールとコネクテッドコンポネントが何か違うかというと、 フルードフィールがえっとその BFS の一種類って考えればいいんですね。なんかそのグリード方のグラフでグリフ、グリード型のグラフでえっと BFS の考え方です。例えばえ、この地図の中で、このシャープがえっと土、点が水って考えると、どれは一番大きな四角があるのかってを探したいんですね。 まあ、先はなんか絵に見えるんですけど、この絵は実際にはグラフですね。グリッド型のグラフとなります。グリッド型のグラフっていう意味は、あの、辺が上下、右左の関係があります。ですね。で、えっと、距離がえっとウェイトとなります。で、フロードフィグリードにフロードフィールするには、あの、例えばなんか画像を色入りするとか、 あとは、ゲームの、えっと、経路の探索とかにも使います。で、実装には実はなんかその、えっと、BFS の実装によくあるんですけど、準備としては、こういうふう な, な、向きの行列を作りますですね。あの例えば、R が、えっと、ローですね。縦の、えっと、ループと横のループ。 8向きですと、まあ、あと、これをすべて、えっと、ゼゼロ一一一0一マイナス一一とかですね。こうが、これがあると、えっと、隣の、えっと、まあ、ある頂点の隣の頂点を計算するには、これは役に立ちます。まあ、フロードフィールが、えっと、これはなんか再帰還するフロードフィールをやって、で、xy からフロードフィールする。 ですね。で、まずは、なんかその、えっ、ー、と、ボーダーを確認するですね。なんかその、グリードの中に、えっ、ー、と、エク x イ存在しているかどうかをチェックする。で、次は、えっ、ー、と、土である、なんか、その、シャープであるかどうかをチェックします。で、シャープ、なんか、あと、グリード内のシャープであれば、<咳>次は、えっ、ー、と、まあ、マークして、よくフロードフィルの場合だと、あと、内容をマークすると、あの、キープしやすいですね。なんかその、訪問リストが必要なくなります。 で、この8のループで、さっきの DRDC で、えっ、ー、と、XY の隣の、えっ、ー、と、場所を計算することができます。じゃあ、次はトポロジカルソート。トポロジカルソートが、えっ、ー、と、今までの、えっ、ー、と、課題が、えぇ、ーまあ、あの、その、向きなしのグラフについて話しましたんですけど、トポソートは向きありのグラフですね。 まあ、あと、例からいくと、あの、その、科目の条件を考えるんですね。あ例えば、科目 A を取るには、まず科目 B と科目 C と科目 D を条件としてあと合格しないといけない。ですので、BCD は A の条件です。で、えっと、グラフで考えると、その BC と D が、えっと、A 方向の辺がついてます。で、その順番を教えたいですね。 例えば入力にする と, あとつの科目、あと5つの科目があります。グラフ、DP、サーチ、フロー、プログラミング。で、プログラミングを勉強した後に、サーチを勉強することができます。プログラミングはサーチの条件。サーチが DP の条件。グラフがフローの条件。サーチがグラフの条件。で、これを守る順番を考えると、まずプログラミングを勉強して、次はサーチ、次は DP、次はグラフ、次はフロー。 で, すね、で、例えば、えっ、ー、と、リピー p とグラフをなんか変えることもできます。では、これはどうやって計算するかというと、まあ、これはまあトポソートといいますですね。トポソートが、えっ、ー、と、その Vertex のソーティングです。VI、えっ、ー、と、VJ より先の場合だと、あと、VJ から VI のパスのがないときだけです。 で、例えばこのグラフ、さっきのドミネートのグラフだと、一つのトポソートが A, B, C, D, E。もう一つのトポソートが AC, B, D, E です。ですね。グラフ、えっと、トポソートを存在するためには、サイクルは存存することはある、ね。サイクルが 存, 存, す存在すると、トポソートが、えっと、存在しないっていうことがあります。で、トポソート見つかるには、えっと、インデグリとアウトデグリを使います。 インディグリって何かというと、r 頂点に入ってる辺です。アウトデグリっていうと、r 頂点から出てる辺という意味。例えば、a のインディグリが0とアウトデグリが2。d のインディグリは2アウトデグリが1ってことです。で、インディグリとアウトデグリを使えば、トーポソートを計算することができます。で、トーポソートを計算するアオゴリスムは、今回は間アオゴリスム、間法を紹介します。 関法が、えっ、ー、と、ま、すべての頂点のインディグリーを計算して、で、インディグリーがゼロの頂点だけをビジットします。まあ、まずは、じゃあ、えっ、ー、と、訪問の Q を作って、で、トポソート、これは出力ですね。出力のベクトを作ります。で、あとは、これはなんかそのインディグリーを保存する、えっ、ー、と、リストです。では、今回はエッジリストを使って、 エッジリストをループして、エッジリストをループしたことで、えっと、インディグリーの、えっと、リストを記入します。どの頂点が、どれぐらいのインディグリーがあるのかを計算する。で、次はインディグリーをループして、インディグリーがゼロの頂点を、えっと、まあ、Q にバッシュします。で、Q に、で、今度は BFS ですよね。Q が、えっと、 9 に, 急にあと頂点があるときにその頂点を訪問する。頂点を訪問すると、その頂点から出ている半を、まずその頂点をトポソートに入れてで、その頂点から出ている辺をあと、その入っている辺から、あとまあ、あのインディグリーをマイナスマイナスする。もしそのインディグリーをマイナスマイナスしたこと結果で、インディグリーがロになると、あの訪問9にパッシュします。そうすると、 まずすべてのインディグリーを計算しますですね。えっ、ー、とインディグリーは A のインディグリーがが0、BC は1、D は2、E は1ですね。で A が0なので A をあと訪問に一発して A を訪問する。A を訪問すると A の辺が B と C なので B と C からインディグリーを引くと B と C のインディグリーが0になる。で次は B を訪問する。B を訪問すると C、あと D から一つのインディグリーを引いて、でも d の e ディグリはまだ1。次は c を訪問する。c を訪問して d のインディグリが0。で、d を訪問して e のインディグリが0になりました。じゃあ、今日は最後、このビデオは最後見るのは、バイパンタイト、二分グラフをチェックする。なんかあるグラフが二分であるかどうかをチェックすることです。二分グラフって何かというと、あの、 頂点をうまく並べ替えると、右の頂点と左の頂点を別々にすることができます。で、右の頂点の間に辺がない。左の頂点の間に辺がない。ですね。これはいろいろな使い方があります。ですね。ネットワークのアオゴリズムには二分グラフをチェックすることがいろいろな使い方があります。 特に flow、なんかこれは来週で見る話が、えっと、二分グラフは重要です。で、えっと、ニューラルネットワークですね。なんかその、深層学習にも、なんかニュー、えっと、ビパタイトグラフの考え方を使います。では、まあ今、今日はやりたいのは、あるグラフはビパタイトであるかどうかをチェックするアオゴリスムです。で、それはね、実は BFS、DFS でできます。 えっ、ー、と、まあ、少し BFSDFS に変更することが必要ですね。あの、頂点を訪問するときに、その頂点に色をついてます。0の色か1の色です。で、0の色を近くにある頂点を着して、0の色の近似頂点が0があれば、ビーパータイトではないです。0がなければ、ま、すべては1でマークする。で、次は1の頂点をビジットします。 で、1の頂点の、えっと、近似頂点には1を見つかれば、じゃあこれはビーパータイトではない。っていうことを繰り返します。ですね。9とがあって、で、コロの絶図がある。まずはコロは全てマイナス1で、スタートのコロが0。で、えっと、コロが0であれば1、1マイナスコロですね。1を、次の頂点は1にします。1であれば1、1マイナスコロ0。次の頂点は0にします。 で、えっ、ー、と、今のコールと、今の色と、えっ、ー、と、隣の色が同じであれば、ビパタイトがフォースになります。例えば、これをすると、まず、ここは0色につきます。で、次は1の色につきます。で、次は0の色にします。で、次は色1の色にします。ここは、なんか、ビパタイトのグラフとなります。で、ちょっと並び替えてみると、まあ、先の、えっ、ー、と、ビパタイトグラフになります。 はいえーとまあ、このビデオがここまでです。次 の, 次のビデオでは、えーとまあその、肘の頂点とブリッジについて、えー、とお話しします。